秋山珠美です。星翔子です。今回たまたちが挑むのは、メタルの精神では、メタルとは一体何なのでしょうそれは、一言で表せるものじゃない。でも、私たちの中に、確かにあるはずだよ。ならば、己の魂を信じましょう。この身を突き動かす。 何よりも強い願いをああ、そうだな。全力で叫ぶんだ。何にも縛られない、むき出しの心だ 待てって言われて待ってやつなんていないっての悪者ならなおさらねえ。素早い！ <笑>ちょっと邪魔しないでよあんたには関係ないでしょ関係大ありだよ今ちょうど猫が昼寝してるからなドタバタうるさくするんじゃねえ ありがとうございたくみどのおかげでれなどのを捕まえることができました別にれはいらねえよたっくいいなお前もこりねえな反省しろよ分わわかってるわよすいませんでしたこれでいいでしょまあそこまで気にせずとも 私は大丈夫ですよこのような事態に対する心構えも忍びとしては大事ですのでさすがですね、早めメ殿その懐の深さ、たまみも見習わねば<音声>はあ、今日は災難だったわ匠が出てきさえしなければレイナ様の大勝利だったのに こうなったらあいつも出し抜けるくらいに完璧ないたずらをするしかないわねまずはアイデア出しよって言っても考え始めてすぐ思いつくなら苦労はないのよねおやレなナ殿こちらにいましたかうわたまみ 何しに来たのよさっきのことならもう謝ったでしょご安心は少し休憩しに来ただけですレーナ殿はお勉強中でしたかそんなにノートを用意して熱心ですねままあそんなところねいたずら計画書とかじゃないから気にしないでではたまには 温かい飲み物でもいただきましょう。こちらの席、失礼します。どうぞ。私は真面目にお勉強してるから、勝手にくつろいでなさい、はあ。あ、どうせなら飲み物にいたずらしてやればよかったわね。私としたことがチャンスを見逃すなんて不つ いや、むしろそうやって思いつきで動くから痛い目を見るんじゃないちゃんと計画を練って隙のない作戦を立てないとああもうちれったいわね厄介なやつも軽くあしらえるくらい私にパワーがあればやりたいことが自由にできるのにそうよもっと強くなりたい。 おどうしたのよたまみいきなり変なこと言い出していやレい殿どものほうこそ強くなりたいとはどういった理由でそれならいい方法があるようわっびっくりしたちょっと証拠いきなり出てこないでよ ごめんすみっこにいたら二人の声が聞こえちゃってぬすみ聞きするつもりじゃなかったんだ別に構いませんがそれよりこだな今の言葉は一体いい方法とは強くなるためのですかうんそうだよ ちょうどよかった二人とも私と一緒にメタルやらないかメタル私が新しいユニットで新曲を そうのメダルってなんとなくイメージはできるけどだって2人とも強くなりたいんだろうなりたいですいやなりたいだけではなくたまにはもっと強くならなければならないのですどうしたのよともみずいぶん熱が入ってるわね まあ私も強くなれるっていうならありがたいけどそうだろうそうだろうならやっぱりメタルがぴったりだよだってメタルは強くなれる音楽だからまずはお試しでメタルレッスンから気に入ってもらえたらユニ 仮消せえって流れでどどうかなメタルの力で今よりももっと強くいいですねその話たまみは乗ってみようと思います自分を変えるためにもレなナのもやってみましょうきっと新しい道が開けるはずです 話を聞いてみるくらいなら無理そうだったら降りるから期待しないでよねやったそれじゃあよろしくメタルの魅力を存分に味わってもらうぞ<笑> お願いしますそれでメタルを学ぶために何をすればいいのでしょうそうだなそもそもメタルとは何かって考えても人それぞれだしまずは私にとってのメタルを知ってもらおうと思う。 私にとってのメタルは強くなれる音楽これ習うより慣れろってことで実際やってみよう<笑>つまり早速歌ってみるってこといや歌ですらなくていいただ。 言えばいいんたまみちゃんとは前に一緒にやったよねそうですねフェイスペイントも施して思いっきりシャウトしました確かにあれは胸が熱くなるのを感じましたねあの時と一緒だメタルの力を借りて。 怒りをパワーに変えるそれだけで私たちは強くなれるというわけでさっそくやってみようちゃんとメイク道具も用意したからみんなをメタメタにしてやるぞ 丈夫でしょうねメイクのふりして変な顔をかいたりしないそんなことを考えるのは例などのだけだと思いますよこれがメタルのフェイスペイントこうしてみると悪役っぽい感じもあるわねでも悪役というとちょっと。 違うかも誰かを傷つけるわけじゃないしただそう自分の気持ちを偽らずに思いっきり叫べばいい。 てる気がするけどなんか事情でもあるのそうですね事情というほどでもないのですが実は最近うちの剣道部に新入部員が入ってきたのです後輩ってこといいじゃないコキ使ってやりなさいよそんなことしませんよ 威張り散らすだけの強さなど剣道には不要ですからただその子は剣道がかなり強いらしいのです大会にも何度も出ているのだとか背丈は玉美と大して変わらないのにうなるほどねそれじゃ焦っちゃう気持ちも分かるわ でも、もう大丈夫です。思いっきり叫んで、勇気がもらえました。タマミは弱くない。いや、強いのです。この溢れんばかりの自信、これこそがメタルの力ですね。そうだ、いいぞ、タマミちゃん。メタルの魂をはっきりと感じる。 レイナちゃんもどうだ思いっきり叫んで胸にグッとくるものがあったろそうね確かに悪くないかもなんかこう気合いが入ったわ私も最近イタズラがあんまりうまくいってないのよねみんなになめられてる雰囲気っていうか ははいはいまたねって軽くあしらわれてる感じそういう扱いされるの納得いかないしレイナ様を侮っている連中に一泡吹かせてやりたいそう思ったわその調子だレイナちゃんもっとかれ胸の奥にあるメタルサウンドを存分に解放しろ あれもしかしてこのままメタルを極めたらレイなどのいたずらがエスカレートするのではそそれよりほらもっとメタルレッスン続けましょうもっと強くなってみんなを見返すのよさて 今日のメタルレッスンはどうしよう始める予定の時間になっちゃったけどもうなんでたまみは来ないのよあいつ寝ぼうでもしてるのまあまあ何かあったのかも連絡したけど返事もないみたいだし。 ちょっと探してみようたまみがレッスンに来なかったそうなのよ新しいユニットの打ち合わせとかいろいろやるはずだったのに私も特に何も聞いていませんねみつぎなたまみどのが連絡もしないでお休みとは 気になりますそういや今日ここに来る途中でたまみを見かけたぜなんか急いでるみたいでこっちにも気づかなかったけどな本当？場所はどこすぐに行くわよ待ってなさい<笑> 98…99…100… <笑>まだまだ…見つけた…たまみちゃんあ、ョウコのに…レイどのも…こんなところまで…何の用でしょうか では、こっちのセリフよこんなところで何してんのメタルレッスンの予定、忘れてたわけそそれはすみません今はこの剣道の稽古に集中したくて連絡していなかったことは謝りますので無事でよかったけど どうしてみんなでメタルユニットやろうって決めたじゃないか本当にすみませんでも仕方ないんですたまみにはメタルを歌う資格などありませんから 先日二人には伝えましたねたまみのいる剣道部に新入部員が入ってきたことをうちの部では部員同士で試合形式の稽古もよくやっていましてこの機会にとたまみもその子に試合を申し込んだのです<笑> 今のみには剣道だけでなくメタルの力が備わっています期待していてください<笑>でも結果は何もできずにボロ負け。 参、ま、拝でしたうそだどうして一本どころかろくに振らせてももらえずにこんなことってクッ<笑> 当たり前でしょうたまにも本気で全力でやったのにこんなに差があるなんて。 責める人なんんていませんでしたそれでもたまみは許せなかったんですあきれるほど弱くて慰めの言葉にすら傷つくようなそんな自分がたタまみちゃんそれは悔しかっただろうな仕方ないですよ たまは弱いんです背が低いからとか関係なくて純粋にみんなも分かってたんですたまがボロ負けしてもみんないつも通りの空気で勝つつもりでやってたのはたまだけだったのでしょう笑ってしまいますよねメタルの力で強くなったなんて勘違いして それであんなぶざまな負け方をして そ, そんなことないよえっとたまみちゃんはちゃんと頑張ってるし落ち込むことはないっていうかそのふんなるほどそういうことね何ですかレなナ殿 負けたのがショックで剣を振ってるのかと思ったけど話を聞くにそういうわけじゃないんじゃない要するにあんたはムカついたんでしょう後輩の子だけじゃなくて周りの友達にもねみんなはたまみを慰めてくれただけですたまみの友達を 悪く言わないでくださいでもあんたは慰めて欲しかったわけじゃなくてさむしろその友達の言葉が一番きつかったんじゃないのだってあんたは本気でやってたのにみんなは負けて当然だとか思ってたってつまりみんなに舐められてたんでしょ 実際その通りだったんですよレなナ殿何が言いたいんですかそれでこんなところでふさぎ込んで剣打ってバカ真面目にも程があるわよそうじゃないそうじゃないでしょあんたが今やるべきなのは怒ることでしょうが怒って叫んでやることでしょうが 私たとそんなことできっこないですたまみの中のメタル魂はもうあの試合でいえそもそも最初からそんなものはなかったのかもしれない今のたまみに必要なのはメタルじゃなくて剣道で少しでも 強くななることなんですだから稽古の邪魔はしないでくださいユニットのこともたまみ抜きで進めてかまいませんからあんたそれ祥子の気持ちも考えなさいよせっかく誘ってくれたのにすみませんでもこれがたまみの正直な気持ちですから <笑>う二人とも落ち着いて行くわよ祥吾こんなのに付き合ってたらあたしたちのメタル魂まで腐っちゃうわええー、でもたまみちゃんをこのまま置いてくわけにはいいのよ抜けるっていうならわざわざ引き止める必要もないし。 まだ正式にユニット組んだわけでもないでしょう私と同じだって仲間だって思ったのにバカ<笑>あんなことを言って本当によかったのですか早めどのの今話 聞いていてたんですはいその玉見殿が心配で二人にこっそりついてきたのです盗み聞きになってしまったことは謝りますが嫌なものを見せてしまって申し訳ありませんでも仕方ありませんねレーナ殿が言っていたことは全部つぼしでしたから。 たまみは悔しい実力のない自分もそれを当然だと思っている周囲もしょうがないと言われて慰められてどこか心の中で安心してしまったそんな自分がいたこともこんなに弱いたまみが一緒にいては二人のメタル魂に泥を塗るようなもの それだけはそれだけはダメなんですたまみどのさていろいろ考えたけどユオユニットじゃいまいちパワー不足かももう一人くらいはメンバーが欲しいところねというわけで 今日からメンバー探しを再開よ見込みのあるやつに声かけてみましょうレイナちゃんその何をよ拠？いまいちノりが悪いわねえっとレイナちゃんがますます乗り気になったのは嬉しいよでもやっぱり。 ミちゃんが心配で仕方ないでしょあたしだって納得してないけどやりたくないやつに無理にやらせたっていいことないわうわかったメンバー探し一緒に頑張ろう だよ。た人して私しに話があるってうん悪くないわねイメージにも割とハマってるし何よりパワーと根性があるし実は私たち新しいユニットのメンバーを探してるんだプロデューサーが勧めてくれた メタル系のユニットもしよかったらたくみさん入ってみないメタルユニットそういやそんな話してたなでもそれってたまみも一緒なんじゃなかったのかあいつはダメねなんか部活の後輩にボロ負けして。 自信なくしちゃったらしいのよそれでユニット抜けるってだから新しいメンバーを探してるのあたしたちのユニットにふさわしい強くて骨のあるやつをねであたしを選んだってわけかなるほどなま考えてやらねえでもないが。 よし話が早くて助かるわこれでメンバー補強もバッチリよ待て待て無条件で頷くつもりなんてねえぞこっちにもお前らを試す権利があるはずだからなえっそれじゃ始めるとすっか ユニットに入る前のテストってやつだなええー、っと匠さんやりたいことはなんとなく分かっちゃうけどなんでこんなところに要するにお前らのメタルユニットには強くて根性があるやつしか入れないんだろう当然私は。 強さも根性も自信があるけどよ肝心のお前らはどうなんだっ痛いところややっぱりこれ匠みと競争とかする流れ強さもいろいろあるがまずはわかりやすいところからだトレーニングでお前らの根性見せてもらうぜ 簡単にへばったりするんじゃねえぞ ま, まずいぞれいなちゃんとことんインドア派の私じゃ勝ち目が薄い<笑>それでもやるしかないわよていうか匠あんたのほうこそ途中で泣きごと 言, 言っても知らないからね この日は喧嘩別れのような形になってレなナ殿も意固骨になっているようでこのままではいけないと思うのです<音声>恐縮です玉見殿は私の大事な友ですからいつも勇敢で周りに元気をくれるそんな人です だからこそ私も認めがたいのですたまみどのがこんな風に自信をなくしてしまうなんて<音声>やはり私は聞いてみたいですねたまみどものメタルが には行かねえな。 心ころ行きは認めるけどよそもそもユニットの仲間がでけぇ壁にぶち当たったからそれで次のメンバー探しだそうじゃねえだろちゃんとしろよ根性の入れ方間違えんの私はこれでもお前らのこと買ってんだぜん<笑> ち, ちょっと待ってください三人とも何をやっている んあやねとなんだプロデューサーも来たのかそれで私たちとたくさんとで勝負して認めてもらえたらユニットに入ってくれる。 みたいなそんな流れだったよ2人ともなんて無茶を確かに匠殿なら仲間として心強いでしょうが何もここまで自分たちを追い詰めなくともでも仕方ないのよタマミはすっかりいじけて自分に資格がないとか言い出すし。 強くて骨のあるやつじゃなきゃこのユニットのメンバーはつとまらないのよえっそれはえっと2人が話してたのを聞いてピンときたからあたしたちが強くなりたい って言ってたら翔子が誘ってきたのよねそれで一緒にシャウトしたりしてメタルの魂を感じておそれって これは…決まってるわ私たちは…強くなりたかったんだからああ…そうだな…レイナちゃん私たち…勘違いしてたかもしれないその…匠さん…私たちに付き合ってくれて…ありがとう… まったく世話かけやがってほらとっとと行けええ探しに行かねばなりませんね一緒にメタルを歌うのにぴったりな二人のユニット仲間をそうねちょっとしんどいけどひとっ走り行ってくるわ に腕が重いですねでもこの程度で音を上げていてはあれだけ鍛錬しても強くなれなかったのだからもっともっと頑張らねば剣士としての自分を誇ることなどいや違うたまみはただの剣士じゃなくて剣士アイドルを目指していたはず。 それなのにまた事務所に行きそびれてしまいました分かってるこのままではよくないでもこんな中途半端な気持ちではここにいたのねたまみ 逃げようだって無駄よそっちには私の最強トラップが みんなについていけるように2人も一緒にいるということはユニットの企画はまだ生きているのですねそりゃ辞める理由もないしだから新しいメンバーを探してたのよたまみの代わりにユニットに入ってくれるやつをねそれは何よりですた美なんかよりも ずっと強くて頼れる人は事務所にいくらでもいるでしょうし違うんだたまみちゃん受けてくれるかもって人はいたけど結局私たち断っちゃった親友たちと話して気づいたんだ私たちのユニットには やっぱりたまみちゃんが必要だなぜですかたまみがいたらユニットが成り立ちませんよ言ったでしょたまみは弱くて根性なしなんですなのにどうしてそんなにこだわるんですかそうね簡単に言えば 弱いかなはっだってあたしたちのメタルは強くなりたいって願いを叫ぶものだもの最初から強いやつが歌ってもきっと響かない私はほらぼっちでコミュ障だしレイナちゃんもいたずらがし い続きって悩んでた私たちだって強くなんかないんだよ今日なんかたくみさんをスカウトしたら力試しをさせられてさ二人ともまともに立てないくらいヘトヘトになっちゃったんだでもれいなちゃんは。 諦めずに向かっていってもしかしたらあれがメタルなのかもそう思ったよそんなことがさすがですねレなナ殿あんただってそうよどうせ今日も一人で素振りとかしてたんでしょみんなに認められたくて 必死にもがいてだから根性なしなんて言ったことは謝るわあんたの中にある強くなりたいって気持ちは間違いなく本物だものありがとうございますその言葉だけでも励みになりますよっかって。 これで仲直りだな次のレッスンはたまみちゃんも来てくれ私たちもう一度ユニットにでもやっぱりユニットには戻れません な, なんでよ私たたちの言ってること伝わってないの 殿たちのメタルがどんなものかは分かりました二人の中にその魂が確かにあることもでもタマミはそこまで自分を信じられないんです現実はもう嫌というほど思い知らされましたしそんな現実変えてやればいいじゃない あんたの中にはその力がちゃんとあるはずだものだったらどうしてたまみは勝てないんですかいくら努力しても自分の強さを信じてもあっさり負けて全然強くなんかなれなくてそそれはでもみんなと一緒ならだから少しでも稽古を積んで 必死でもがいててメタルユニットなんてやってる暇はないんですそもそもメタルの力で強くなれるなんてふざけた話最初からありえなかったんですよ<笑><笑>もうごちゃごちゃ ん分かってんだよそんなことはメタルを歌うだけで強くなれるなんてそんな都合のいいことはねえって大体な歌うだけで願いが叶うそんなぬるい世界ならそもそも最初からメタル この世界は厳しくて理不尽でムカッととだらけでだから叫ぶんだろうが世界に叫ぶんだ負けそうになる自分に弱い自分に強くなりたいって叫ぶんだよこの叫びが届くかはわからねえ世界変わる保証もねえ それでも叫ぶんだ。それが私たちのメタルなんだよ。証拠<笑>だな。だから。たまみちゃんも。一緒に。 そうよどうせあんた諦められないんでしょういくら負けても心が折れそうになってもくつむいて泣きながら剣を振ってたんでしょうだったら思いっきり叫びなさいよこれからも剣を振り続けるためにこの悔しさを つれないために、私たちをなめてるこの世界を一旦見返してやるために。うん、<笑><笑>たたまみは、たまみはもっと強くなりたい。誰にも期待されないなんて嫌だ。 本気をちゃんと見てほし い, い<ペー><ペー><ペー>はいいいしあいにしましょう。 呼びませんたまみはただ信じるもののために戦いたいのです、はあ、行きますよ<笑><笑>やはりたまみの剣では遠く及びませんか悔しいですね は日々の中にあるといいましょうか詳しくはこれを、うんうん、えライブの招待券ですたまみたちが世界を変えようとするその始まりを告げるステージのなるほど。 ライブの流れはこんな感じね<笑>いい仕事するじゃない助かるぞ親友<笑>なんだかドキドキしてくるなユニットが動き出している実感が湧いてきますからねた美たちの力を合わせれば ライブもききっとうままくいきますだからその二人ともありがとうございますあの日心が折れかけていたたまみをちゃんと捕まえて連れ戻してくれて何を急にしおらしくなって別に私たちはやりたいようにやっただけだし私たちは。 同じ魂を持つ仲間なんだだから遠慮することなんてないよはいたまにももう迷いませんこの魂を歌にして全力で臨みましょうおはようございますおや三人が揃っているということは メタルユニットの打ち合わせですかええプロデューサーにいろいろ資料を見せてもらってたのよそいつはステージのイメージ画像かなるほどいい感じに仕上がってそうだなそうだろう闇の中に押し込められていた日陰者が声を。 上げるその始まりの一歩だからなユニット曲のテーマは「革命」世界をひっくり返そうと全力で叫ぶそんな私たちにぴったりのステージだと思う<笑>ずい随分とギラギラした目になってきたじゃねえかこいつは確かに楽しみだ 私も結成までを見守った立場でもあるしな応援してるぜ頑張れよ匠もあやめもありがとうあんた達たがいたおかげで大事なものに気づけたって思うしだから一応お礼に。 あんた達たのどぎもも抜いてやるから覚悟してなさいよこれは気を抜いていたら痛い目を見そうですねレイナ殿たちの強さは決して侮れませんのでおっとそうでしたプロデューサー殿に感謝を伝えねばライブチケットの手配ありがとうございました<笑> それって部活のみんなにもステージを見てほしいってやつってことはちゃんと招待してきたのねはいこの間また練習試合をしたのでその時にチケットを渡してきました試合の方はまた負けてしまったのですがそれでも 得るものはあったと思います今はまだ弱くとも自分を信じ努力を続けることそれがたまみの強さでもありますから<笑>それでこそたまみ殿です逆境にも決して折れない心の強さ私の目にもまぶしく映りますよ私も信じています 皆さんの魂の叫びが大勢の心を揺さぶるはずだとああていてくれ私たちのメタルユニットソウルレザーズのステージをおユニット名も無事決まったの 3人で一緒に考えた最高にメタルでかっこいいやつねメタルといえばやっぱりレザーファッションが定番だからなつまりメタル魂そのまんまだけどね<笑>ひたすら自分を貫く。 あれいやそんなダジャレみたいなノリで命名したわけではない。 ですよねえっと親友どうなんだろうままあいいわ要するにこれこそが私たちのメタルなのよ文句を言うやつはあたしたちの歌で黙らせてやりましょうその通りです信じるがまま 己の道を突き進むのみですぞ<スペー><スペー>なんだか不思議な気持ちです剣道の試合とはまた違った緊張感というか静かな空気の奥に見えたぎるような熱が隠れているような。 そうだなきっとまだみんなは知らないんだ今までは気にも留めなかった弱い奴らが闇の中で爪を研いでいることをそうねでもすぐに思い知ることになるわ自分たちのぬるい価値観がひっくり返されるんだって 今日このステージでねはい全力で叫びぶつけてやりましょう世界を変えようとする革命の歌を<音楽><音楽><音楽> Thank、you の単車に私が気づかないうちに、こっそり猫の写真を忍ばせてやがった。たくみ意外と可愛いとこあんじゃん。別に隠さなくてもいいと思うぜ。 どのはがっつり食べますねやはりこの後のレッスンに備えてうんキノコパワーをたっぷりもらって頑張りたいからなみんなおいしく育ってくれてありがとういただきます まったくおやレイナとのちょうどよかったですぜひこちらへなんだたまみたちも来てたのねならお昼ご飯一緒に食べましょう二人は最近どうお仕事で いい感じそうですね前回のライブも好評でしたしそれ以外のお仕事も順調ですよ前のレッスンではお褒めの言葉をいただきました自信がついて結果にも現れているのかもしれませんそうね私あたしも 前ならちょっと躊躇しちゃうところでもう一歩踏み込めるようになったって思うわ前のライブからみんなの見る目が変わった気がするし「こいつはなんかしでかす気がする」みたいなそれならタイに答えるしかないわよねそれはお仕事の話ですかそれともいたずら どっちもよあたしは自分のやりたいことにいつだって全力だものうん二人のためになったなら私も嬉しいぞメタルユニットに誘って本当によかったよもちろんです貴重な機会をくれたことに心から感謝していますよ は3人ということはユニットのお仕事ですかへえ面白そうねインタビューとか受けたりするの 語りたいことならいくらでもあるわよ。いや、イ, インタビューか私考えて話すのは苦手だからな。何を言っているのです。倉庫だな。これはユニットのお仕事ですよ。同じメタル魂を持つ仲間が揃っているんだものは。 だったら怖がる必要なんてないんじゃないそっかそうだね私たちならきっと大丈夫同じ志を持つ仲間だからな<笑>それなら何も怖くねえどんなお仕事でも かかってきやがる